平成30年1月7日、阿蘇市の成人式が阿蘇体育館で行われ、今年成人式を迎えた210人が出席しました成人式を前にアトラクションとして、阿蘇中央高校書道部の生徒による書銀が行われました。新成人の皆さんのの皆これからの未来に明るく 豊かな光が光々と輝き、大きな幸せと栄光の扉が開かれることを心から記念し、お祝いの式辞といたします。式では佐藤義之市長が式辞を述べた後、熊本出身のロックグループワニマのやってみようなど、 2曲を熱唱して、新成人者たちにエールを送りました。この市長の歌のエールは、成人式だけではなく阿蘇市内の小中学校の入学式、卒業式、運動会など様々な場面で披露されています。 新成人者を代表して林直樹さんの成人の言葉ではこの10年の節目節目卒業式入学式くじけそうになる時もたくさんありましたがそこに朝市長の佐藤義興さんの激励がありましたここで市長に感謝と尊敬の念を込めてまた皆様のご多幸を祈り歌を <笑>歌わせていただきます知り合う前なのにねどんな服もすてきにコーディネそして結びに「これまで私たちを見守ってくれた家族先生地域の方々に感謝します」と述べ思いがけない歌とエールに佐藤市長も感激していましたさらに新成人者の代表が交通安全宣言と謝辞を述べ 大人の仲間入りに心を新たにしていました。今年成人式を迎えたのは、平成9年4月2日から平成10年4月1日までに誕生した人たちで、阿蘇市では269人が対象となります。最後に各中学校ごとに記念写真を撮り、久しぶりの再会に話を弾ませていました。